雑魚が千人束になろうと俺は倒せん理で後悔するがいい輪<音楽><音楽><音楽>をもう少し緩めろ 獣を縛るにはちょうどいいかこうと大義であったそうさ貴様は才があれば敵でも受け入れると聞いたならば俺を使え天下は異のままだぞヤフの見苦しいぞ 潔く死劉備そうそう殿であればあの劉備にも情けをかけ お主の力は我が波動に必要だかし崋で呂布を破った劉備ら兄弟は曹操のもとで厚遇を受けただが劉備の心は晴れなかった己の甘さを責め曹操のように冷徹になれぬ自分を嘆いた そんな悩める劉備のもとに帝からの密書が届く曹操を打てそれは曹操の戦王を憂う帝の悲壮に満ちた言葉であった恩義ある曹操を打てば今度は自分が両布となる惑う劉備に対しある日 イカドを戦勝した演術の討伐命令が下るすぐに曹操は撃てぬと判断した劉備はこれをきと見て出陣引き連れた将兵と共に助州で反旗を翻しただが乱世は再び劉備に厳しい現実を突きつける劉備は 曹操の大軍の前に敗北この戦で漢羽の行方もわからなくなってしまう乱世にあるまじき優しさ無草が劉備を徐々に追い詰める彼は曹操に対抗できる唯一の勢力炎章を頼って落ち延びたそして今劉備は 炎将と曹操が対決戦とするカントの地にいるこの対戦を前に何もできない己の悲力を噛みしめながら さらに動い。 を救おうというあなただからこそありがとう長雲お前が私のもとへ来てくれてだがそれ以上言ってはなりませんカウ殿は 必ず劉備殿のもとへ戻られますそうは信じられませんかそうだなすまぬ少々弱気になっていたようだ劉備殿俺と書体を持ってくれるそうですカウンカ あとそうそう。そうそうめ。昔から私の邪魔ばかりしよって、こちらは大軍、あちらは小勢名族の力を思い知らせてくれる。行くぜ、将軍。将将軍の奴らをぶっ飛ばしてやろうぜ。 友軍の援護へ向かかうはあ、急げーさあこれと勝負だ引歯を撃ち取ったり Thank you. 本気ある炎翔殿もこの板チョンウソに急行しようチョやるじゃねえか今だけどおに比べりゃまだまだだぜ。 巌僚文秀出会い。天下に轟くこの元領文衆の武勇違ぬわけではあるまい勝利は炎将様にありとみ、劉備のつてで寝返りに来たが元領文衆その首藤堂殿の恩義への返礼にいただくはっ 関羽はお前の兄弟であろう私を裏切り明族の戦を乱しおって許さんぞはっ劉備を捕らえよう曹操軍と名将軍両方を敵回してしまったようです のいいいははななョョを抜けようよう今今逃げ伸びようはいやぜ軍いや、すぐに助けに行くぞ のはここでいいぞその調子だぜ